デリバリーのお客さん、それでですね、うん、この間あの、久々に2年ぶりぐらいにこのご時世で実家帰れなかったの帰ったんです。 ののバーは、ネッットアップの提供でお送りします実家帰って暇だったから大掃除してたらちょっと面白いもの出てきちゃってそれ年末大掃除してたってことそうそうそ う,、うんうんうん、でまあ僕があの高校生の頃とかにねああ出てくるよねアルバムとかいろいろな宮沢りえの「サンタフェ」とかは出てますけど<笑><笑> <笑>サンタフェと、宮沢リエのサンタフェって売れたじゃないですか、ね。<笑>あれと、鉄拳3の攻略本が、当時の、うんえー、いわゆる本のランキングで、日本全国で1位、2位を競ってた<笑>なんとサンタフェを抜いたんですよ。<笑>マジですか<笑>でサンタフェを抜いて、堂々1位を何周も取ってたのは、鉄拳3の攻略本。攻略本ええー。すごいでしょ。 ちょっと見ますそのちょっと珍しいもの。これはこう、おはい、東京に戻ったら原さんに見せようと思ったんで。はいはい。おはいこれこう見てください。これ<笑>いや、来た持ってたよ、もちろん。やばくないっすか持ってたっていうかね、買ってもらえなかったんで、当然僕はね、ゲームダメだったんで。うんうん、これ、来ましたよ、任天堂ンド。ゲームゲームウォッチ。ドンキーコング。<笑><笑>これダブルスクリーンのね。そう。ちょっと当時リッチな。 これはね、僕はね、えっと、親戚のお兄ちゃんだったかなーから、うん、ずーっと借りたままになってたんで、うん、相当遊んでましたよこれだって1982年の6月発売ですからねこれ、うん、ほらほらやってるやつやっぱアラームとかねこのアラームとかこのこのボタンをねボールペンかなんかで押しちゃってるから黒くなっちゃうんですよねそうです、ね、押すんです<笑> 懐かしいですよ。よだって、ジャスト、ジャスト40年前のやつですからね。いやー、今は見るとこんなに十字キー小さかったんだねちち。ちっちゃかったんす。でも立派な十字キーだね、これは。そう。うん。それでね。ラバーのボタンね。そう。いいでしょ。これ、後にはみンもラバーの四角のボタンになったんだけど、押したまま凹んで戻ってこないっていうのが結構、使い込むとね、起きるんで、あの丸いね。 プラスチックに変わったんだけど。あとあの、うん、ハイパーオリンピックやり、やりにくい。そ、ね、<笑>うね、ん。そういうのもあってね。こうゲーム機能進化の。そういうの見つかったんですわこれは、なかなか、でも今でも、うん、おそらく今でもまだ持ってる人結構いるんじゃないかな。うん、これ、これどうこれさあ、さ、あ当時はもちろん俺もまだ学生だったわけだから、あのー、あんまり海外の事情とか当時は知らなかったんだけど。うんうんうん。 これアメリカとかヨーロッパでも結構出てたのかね海外どうだったんだろう、まあ、出てたんだろうな。出てたんだな。んかすごいよ。メイドインジャパンだよ。そうですよ。メイドインジャパンって書いてあるよ。すごいね。そう。こういう電子機器でメイドインジャパンの時代のものってなかなか今はないもんね。な, い な, いなかなかまあ、まあ一部あるけど、もうちょっとカメラとかさ、そういうのあるけど、やっぱこういう電子機器、メイドインジャパンなかなか今時ないですよ。ないですよ。 さすがに、さすがに、動くんかね。それでね。ジャパンなだけですで、僕は今日せっかくね、それを持ってきた理由があってね。うん、僕まだそれ、動くかどうか試してないんですよ。え、マジで<笑><笑>だってこ れ, 4… これ動かなかったじゃ あ, <笑>あ、動かないシーンで終わりじゃん。動かないで、今日の。電池入れて入ってないのよ。確か入ってないね。よ。そう、入れてない。電池入れたら動きっぱなしだもんね、今日、ね。一応あの、ボタン式の電池今日買ってきたから、 間違ってないボタン、電池。合ってるはず。で、ちょっとそれ動くかどうかっていう。すごいね。今時あのー、ビスもなしでパカッと開いちゃうっていうね。<笑>バッテリーのところが。綺麗でしょ、うん、ちゃんと綺麗に保存してた。端子は液漏れの跡もないし、動きそうだけどね。そう、電池も抜いてたから、 すごい、今思えばこれ、これはシリアルナンバーなのかねこれ。そう。投資なの投資番号なのかな多分そうだと思います。すごいね。何台ぐらい作られたんだろうこれ。いやー、だからもうな。で、だからもう、こういう、原田のバーで。 動くかどうかっていう、うん、あの、和射仮名みたいなことやってみようかなって思って。なるほど。番<笑>組<笑>パクっとるやんな<笑>。たまにやってみようない。和射仮はさすがに事前動作確認してると思うし<笑>てんのかな。うん、ガチでやってないだって終わっちゃうじゃん、これ、動かなかったら。いや、原田の場はそれでいいんですよ。<笑>動かなかったら。いや、心配だ。<笑>これは、あと扱いが悪かったら終わりだからな、これ5。5分ぐらいのオンエアで終わっちゃうっていうね。うん ちゃんとね、裏蓋にね、方向まで書いてあるんですよ。さすが、任天堂ですよ、これ。素晴らしい。さあ、ドキドキだね。動きますかいや、わかんない。本当に、本当に、だっていや、試したことないんですよやってない。どうなってますか、ね、あ、これ一応全部の。ん画面入ってますか。これは、これ、電池入れた時の現象がちゃんと出てるよね。あ、全部つくやつですよね。取れてるのかで全部つくから、なんか、あ、いけたいけた、ほら。えいけたんじゃないこれ。あ、動いてる、動いてる。音出てます 音は遊ばないと出ないんじゃないかなえちょっと待ってこれ音でデモ画面だもんこれあゲームスタートしてみ る, てるほら始まったうんほらちょっと待ってこれサングラスやるのサングラスで遊べないこれいやむずっ いいなこうカメラ撮れてるちっちゃく撮れてるうわっちょっと待っていやいやいやあうんとなんだっけ、OK、ここでこのクレーンを動かすんじゃなくて動かしてこれなんかでタイミング合わせてクレーンに抱きつくんじゃなかったでした、うん ああ、そうだ、そうだ、思い出した。たぶんそうですよ。ここで、これを避ける、樽を避けるにはどうすればいいんだっけ ?2 階で太郎これ映る映ってんのこれ、難しい ね, これこれね、これ。電源入ったらいいけど、実況プレイできないじゃないか。近くやると反射するし。これが、これ、なんと、ゲームこウッチの、ゲームウォッチの実況プレイが非常に難しいことを判明しましたね。 さ, あ原さんやってみましょう。さあ、ちょっと。あ, あ、そうですけど、ボタンです。リスポーンなんだ、リスポーンというか。こここに立ちこれあれ、なんか慣れました。いや。当時思い出しているのが。ちょっと待って、これいつ行けるんだ。ちょっとん全然いけないで、ね。で、落としてきますね。え、これいけんの、これ。なんか。行くんじゃないですか。 これ、おお、ちょっとス イ, 危ないっ、ね、スイッチどうやって入れるんだああ、左ボタンああ、ね、レバーだ。ボタンじゃないんだね。ほら、いけた、いけた。すごい。思い出した。これ。覚えてる、覚えてる。これを繰り返すんですよね。これで、繰り返すと鉄板が、落ちる。ほうほうほうほうあ、これ危険。ん, んこれやりすぐせんのか、ここで。 なり過ごせるはずだなうわ、めっちゃ落としてくんですけどめっちゃ落としますねなんかい上行きましたあ、行ったんですかあ、こわうまい怖。もう一回でドンキ落ちるんですかねうん、でもめっちゃ樽が速くなってるよ、速度は本当だ液晶がないなんかねこれ、劣化してるのが薄くなっちゃってる、ね、ちょっと薄いでしょうね当時からこんな薄いわけなかったと思うんだけど うわ懐かしいおっクレー動いたあ怖いあ危ねえいけんじゃないこれこれでもう一回ですねやばいもう前にいけないこれよくできてるな今やったら面白いの面白いっすね もうあやばい、早く来い早く来 い, 来い行くんじゃないですかこれけるあけあかあこれ行けたんじゃない落ちますねお お, おめっちゃうまくないこれおおすごいね一コマで落ちたね間のコマなしなんだすごいこれをひたすら繰り返すんですかもしかしてそうそうそうすごいないや当時はこのねこれスコアがどれぐらいいくかが楽しかったんですよこれが楽しかったんですよねあとこれはちょっと安全を見て でも安全を見てるとね、どんどん速くなるんですね。わはいはいはい。うわきつい。おぉ、慣れてる。結構いけるぞ。なんかすごいね。思い出すの早いっすね。これ、何十年もやってないのにね。すごい。それこそ俺なんて40年以上やってないの。うんうんうんうん。 うん、もういけたんだね、今のジャンプで、ジャンプすごかったんだね、本当は。いきますね。あららららららら、あと2本これは2周はいけそうだな。すごいな。あ、でもめっちゃ速くなってきた。うんとだ。なんだろう、音ゲーみたいなところあるね、このテンポが。確かに。上の鉄のクレーンが出てきた。 これもう速攻ほんとは行かなきゃいけないんだろうな、はいはいはい、クレーンのスイッチ入れて う, ーおーうわー落ちたー、えー、でもお人間が落ちるところは駒がちゃんと間の駒があったね<笑>いやー楽しいな液晶でここまで遊べるなんていやー<笑>これ下手な今のスマホゲームより全然面白くないうん、うん、面白いぞこれうおーマジで本当に だってキャラクターの表情なんか、左か あ, あ、ほんとここです猛ダッシュ、たったったってやってた気がすんだよな、当時。お ー, ーあと一本。あと一本で二周クリア。あ、まずい鉄のクレーンが頭、頭上に。ほ、うんとだ。ああ、前進できない。 ここでなんかそこ出しで言ってた気がすんだよなこれ行きますね気のせいかなあ、行けたおーほら、行けたこれでクリアなのかこれで何周もしなさいってことでしょこれずっとそうそうそうそうで、このスコアさいくつ行けるかっていうさ勝負じゃない ダッシュッシュでいけたと思うんだけど気のせいかねなんかすごい気持ちになってた気がするんだけどなんかめっちゃ上手くなってる<笑>思い出したらもう、ね、これ逆に今若い人にさせたらもうこのなんだろうコマ数の少なさに戸惑って死にまくるんじゃないかな、うんうん、あうわっあっ痛い 戻ってぶつかっちゃったよ。早くなってる、ね、相当いやいやいや。これは。あなんかいけるんだよ落ちますね、いけるんすかねいけるんであれ、早くパッパっていけば。めっちゃ投げてます、ね。見て、ほら、スイッチ。あら、クレーンが早く戻るんで す, るんすね。ね。えー いや思い出した思い出したすごいっていうことはそういうことがこれなんからずっと繰り返しだけど、うん、あの難易度が上がるってことですね<笑>ゲームウォッチっていうぐらいですから<笑>ゲームウォッチだもん ね, ね本当に時計としても使っててアラームもつけてたような気がするなあの子供の頃はこのなんていうのかなこのステンレスのねっぽいこうキラキラねだからかこれがれびっくりビックリマンみたいに でもこれが高級感だったよね。流行ったよね。こういう、なんていうのかな。このヘアラインじゃないけど。ヘアラインじゃない。なんていうのかねこれのキラキラですよね。のこの加工がさ。これ持ってるやつやっぱり、なんかいろいろあったよね。他にもね。あった。だからドンキーコングがやっぱりね、ぶっちぎりっっ、ね。ぶっちぎり人気だったすね、うん。ゲームウォッチいろいろあったけど。いや、これマルチスクリーンっていうのがね。いや、画期的ですよ。これがさ、 こうまさか 3DS とかさ、うん、あの辺でい DS 時代にさまたさ 3DS やる前からとか DS とかでこうマルチとして戻ってくるとは思わなかったよねそれはホンにやっぱりこうマルチ良かったよねよかったっすよ、うん、そう僕だってゲームといえば一画面というこう常識を覆しこの頃の時点で覆してたんだね、うんうんうんうん 画期的ですよ。画期的。だって、この間、ゼルダの伝説のゲームウォッチの復刻が出てたけど、<笑>うんうん、あれだって、1画面ですからね。マルチじゃないですそうですね。うん。いやー、すごいそうだ ね, そうだね。アーケードゲームの基盤じゃないと、ちゃんと再現できてないものとか、会社でもいろいろ、こう、エミュレーションの実験とかいろいろあるけども、 まあ、当時の電圧だから起きてたバグとかね。うん、電圧の問題とかね、うんうん。あるバージョンからは電圧が違ってるおかげで挙動が違うとかね。それは鉄拳でも起きてたぐらいだから。それを家庭用にそのソフトウェア的に何か再現できるかって割とできてなかったりとかするし。うん、うん今のゲームの悩みはそこだよね。うん、あの頃はこれ遊んだなーって言って、 パッと遊べる状態にないので。そうですね。うん、まあ、それだけ名作がどんどん記憶には残ってるけど、なかなか再現する環境なしに消えていってるものもたくさんあるってことですよ、うん、このエンターテインメントは、うんいやいや。それはやっぱ音楽と、うん、音楽とか映像とちょっと違うとかね。うんうんうんうん